こんにちは。今回は自走式的なおもちゃ、お掃除ロボット編を解説していきます。おもちゃ本体は前回説明したものです。まだ前回の動画を見ていない場合は見てからの方がより楽しめると思います。はじめにお掃除モジュールを合体させます。今回はインターネットで購入した 卓上クリーナーを利用します。なお、購入先の URL は、概要欄を参考にしてください。